いやーでも、まあ、ちょっと最先いいですね。あの、いや、これ皆さんからすると全然いけてねえじゃんと思うんですけど、自分の中では、あ、結構最後までいったなと。もう終盤戦というのはなかなかやんないんでね。いやー、まあ、いけないんでね。これはちょっと、いい経験になりました、また。いやーちょっと緊張した。久々に緊張した。いや、毎回緊張してますけど、なんかこの、 最後に勝てるんじゃないかっていう意味での緊張。え、良いチームでしたよ。なんかすげえ、もう、なんかお腹いっぱいなのに、まだくれるみたいな、武器いらねえよでもくれるっていう、まあ、そういうね、親切があった、素敵なチームでした。でもあの 3… 他の3人の人は多分はもうお友達なんでしょうねいやよかったよかったけどあわよくばかしたかったこれすごいなこ腹筋すごいっすよねこれねこの人ねかなりの腹筋腹筋背筋両方かおや半分落ちてる あ, あどこだってか曇り曇り霧か霧そう終盤ドキドキは半端ないっすよもうあれで自分かあの3人例えばさっきので3人で自分の子一番最初残っちゃったらねもう最悪ですよハローハローラムジャパンよろしくもうなんか緊張半端みんな絶対あの画面見てるでしょ観戦って いやもう半端ない人 あ, あんなうまい人たち見られちゃってあやべえぞ降りて降いてるあさあちょっと離れちゃった危なかったそして曇ってるっていうか霧だと何も見えないてかすんげえいっぱいいるツーパーティーぐらいねあれは スクールにいるかあスクールそんなでもないあっちの方がやばいドキドキですよ。ちなみにこの霧の時の終盤ももうなんかすげえドキドキですよ、ね、全然見えないし。なんかこう気づいたらすげえ目の前にいたみたいなことありますからね。で思わず指が反応して。 お、ちょっとやばい。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。どこどこもう倒しちゃった。人影がもうない。もういないいないいない大丈夫大丈夫お、物資もない。な、何人かいたよね、でもね。敵が。いない。お、<笑>デッドサイト。 引引っかかった引っ か, かったやばいやばい引っ か, かった沈黙というか静かな感じが怖い静かなのは嫌だなんかもうちょっと連射してくれる武器が欲しい 連射連射がしたいああれないぞあったきた伝説の宇治待って待って待って待って待ってっっっちょっと待って気境と言われてもいいここに一旦隠れるちらっとあこっちがいいこっちがいいな チラッチラッチラッとちらチラッとチラッとファッタッタッポいうわっやべえどうしようやっぱウジーちゃんは捨てられないあ入らない入ったか後ろだあ左だ 左にいるぞ左に何かがいるいはっちょっコンペンセイサーあれ気のせいだったのかな 打てんのかここからどこだどこだどこだ何どこだどこだどこだどこだどこだあれああ今行ったのおお危ねえ危ねえ危ね これで全部かななんか何人か倒したよねよねよねこれいらない取れ取れ早く取れあとねか回復とかあれば嬉しいトミがトミガン 回復チラリズムよし取っちゃうとあな何どこだあ離れてる離れてるぞ味方と離れてる近づきたいああどこ行くの味方あっちに行く気だね、うんこっちから行こうあ クッキーさんが真相あーなんかすげえなってるどこにいんだ音的には真ん中らへんここは開いてなさそうお ここかあークッキーさんクッキーが死んじゃったか。 強えこの人杖やーべ超杖全然役に立ってなかったやーべーでみんな取ってるか僕も取ろうあ階段で死んでたなそういえば俺にもくれ何かくれこれとえー、あこんなもんか水流山これいらない こうああ、さっきカーがあったからな。2倍スコープ。うんん、くーこれもらっとこう。あ、殺さサイトいらない。ここ、もらってもいいですかもらってもいいですかもらっちゃいます。やべ、いっぱいあるぞ。取っていいのかな取っちゃう。取っちゃう。あれ、気づけば、これベスト着てないじゃん。 ベストどっかいないベストベスト、うん、ベストベストあっベストベストがないワンワンワンワンベストがないぞあ こ, これでいいのかうんだどうした ちょっと待ってどうしたあっちかどこだこっちかいた嫌がった。 机邪魔だなえっいや頭出してた危ねえぞほらほらほ ら, ほら頭出してた危ねえぞ。Come here, come here. うまいなあ敵かいやそうしてる間にやられちゃいそうだな逃げろこれやっぱり。 上から行けるのかえイエスイエあ、センキューいい人だもう多分あっちいないんじゃないかな、ちょっと下、下ったいるかな ってるし声声ちょっと見えない声声ぞどうする行 く, 行く行く行く行かないどうするどうするこれ気をつけなきゃいけないこっちからも来るからな閉じちゃえこれ範囲は 全然大丈夫だこっちは開いてない周りおあどうしたどうしたどうしたどこいったどこだどこだどこだおおナイスナイス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 これ最後死が死ななかったもんねはいこれ相手いきなりなるほど駆け抜けたのかバーティカルレッドサイト 一人かな。どうした？時がムネムネする。これ何があったんだ。あ、サプレッサー。 来ないか上見るかさあ緊張したぜ絶対見えないよこんなあれはスカーじゃないかいやー見つけたぞ こんなもんか。こんなもんか。必殺のスカー。これで勝てる。これ、えー、っと、ないないないないない。13番のとこ六60。えー、ないないないない。OK! 行くぜ。ていうか、行こうぜ、どっ か, か。あ、でも行く必要ないのか。 真ん中じゃんどうするのいいじゃんここ開けといて下にいようやべつえ強くねここつえくね全然見えないけどこれただこれは面白いのか見ている方もやってる方も面白いのか これでも最強じゃないですかこれ こ, この隠れ家としてはもう自分がもう見えないみたいな<笑>これそうか自由団とこれ下もあんのかな 弾あるかこれもいらないこれもいらないもいらないいらない2倍はちょっと取っとこうレッドサイトいらないけどとりあえず持っとこうこれなんと陰質な僕の奇襲さ大作戦にこうふさわしいですねこれ だ、ずっと待ち続けていてはつまらない感はあるけどね。これ、ちょっと目立つか、これ。目立つか。こっちにしてよ。えっと、これと、これと、これと、これいらないと。うん。あ、39すぐ死んじゃいそうだな。 見立たないでしよ見えないからやっぱほふくの方がいいないいねなんかちょっとこ も, こもるニートみたいな感じですかねこれ。 煙が誰か投げたぞ後ろだ後ろっていうことは N イだパッとやっておうとパッとやっておうとケー。<笑>あっちょい外れ い、外れたあと2分2分もここでいるのかちょっと飽きてきたぞさあさあさあどこに来るお車が通り過ぎた 通り過ぎていないなこれは多分円の外を回ってるのかただそろそろ行きたいですなと。 行きたいよねと行っちゃうぞ僕は男は黙って行っちゃうぞあれは登れるか怖いこんな狙ってくれと言わんばかりの見えないからいいんじゃないか これに隠れとっかここ最強だな。こんな腐ったら見えないよ。あやべえ、この人一緒に、一緒だ。足が見えるな。入ってないのか、びっきり。 なんてせこい手だ全く見えないこれ敵が通ったかすらも見れないな立っててもバレないんじゃないかこれ意外といやでも これ霧入ってないな あ, あれそこ出てるやっぱ見えないんだよねちょっと草の邪魔まあ邪魔だから隠れてんだけどちょっと邪魔うんなんか画面でこうやってこう見えないとこう 顔をこう上げてこれ見えるんじゃないか こ, こうこううえってこう見えるんじゃないかと思うんですけどそれは見えないわな顔を上げても見えないよと来たぞこれもちょっと進んどいて進んどかないと範囲に入んないよね入ったここ丸見えだな 後ろから来たら一発ですね、これ。<咳>敵は来ない。あきりそこ入ってない、入ってない。来ない。あこれ、はいに近いですね。やったぜ。やった うーん、でも、26人を2人でどうにかしなきゃいけない。じゃ、29だから27か。行きたくないな、あっち。あちょっと置いてかないで。置いてかないで。敵は全く見えない。もうこっからはちょっとオートにしといて。 死ーだ、思ってる、思ってる、オッケーあの、マンション、でっかいマンションに、こもっ、ここですね、ここにこもってた貝がありましたねまあ、こもってた貝があったっていうかねこもってただけなんで多分、もしかしたら誰でもできちゃう終盤までの生き方かもしれないですけどいや、 僕は手段を選ばない。鈍轄するためなら手段を選ばない。そんな卑怯な男でありたい。なってんなぁ。これみんな、補服で移動してんのかなわかんないよね、これ。え、マンション どっかスクールから来る人いないのかなさあエネミーはどこだエネミーエネミーがいないぞなんか味方はすげえバンバンやってましたけど僕全然バンバンやってないでなんか見せ場が全くないっていうああ あちらは怖い。山を越えた方、おか山を越えた方怖いせすね、なんか。さあどこだ、どうだこれね、自分は見えてないけど、なんか敵はなんかこう、見えてんですよね。あいつ動いてるみたいな。きっかけが欲しいな。敵がどこら辺にいるのかさえ分かれば。あ、やべこれ、間に合わないぞ。間に合わないぞ。 ま, ま、間に合わないぞ。うわっやめて。犬も鳴いてる。吠えてるか。さあ、どこだこれ、回復が回、厳しいな。全部厳しいな。これはもう、こっちから行くしかないっしょ。 どうした犬犬が鳴いてるぞ外でなんか機嫌が悪かったんでしょうおびっくりした超びっくりしたあ、でも走ってもバレないおこっからが見通し良くなってやばいのか これ、どっちがいいんだこっちの方がいいのかなやべ。ハゲてる。これ、ばれるじゃん。こっちの方でも、こンりが引くからなぁ。<笑>敵っぽいのはいない。多分いない。 いないいはずいなければいいのにでもあそこら辺から狙われそうみんなあっち側なのかな残り13人まっちうかちょっと志村後ろ後ろとかっていうのもねたまにあったりするんで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 あの木だやべあ、こっちかやべちょっとまた手に汗が出てきたぞこれちょっと木までいったら不幸ちょっとおーおおおいのおおいおいおいおおお こっちクリアでいいっすよね。こっちクリアでいいっすよね。やーべ、10人、さっきと同じだ、10人だ。ただ、あん時と違うのは、こっち2人お。スクワット4人と、2人とかだったら嫌だな。もう打ち合って、 ラスト22の大満マンとかの方がいいな鼻がかゆい鼻がかゆいごめん、ね、ずっとほふくのほふくゲームやってんなセブンさんも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 ちょっと入ってないぞあの草までいっちゃおうかいやー怖えー、これなんか怖えーなここもう死んだらあとは任せたぞセブンさんうわなんか地形地形けど地形けど近いけどいけ ど, いけ ど, あどこだあれなんでセブンさんそんな体力減ってんだ お6人ちょっとやべえみんなあそこにいるんじゃないかこっちもっとこうやべえちょっと緊張してきたこれ意外とベスポじゃないかな俺左とか来なければあ右来る来ないやばいやばい五人あと3人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 おほほほほほほ<咳>どこだバっちだよなこれ打てんのかな見えないなおセブンさんってッった。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 さんありがとう何もしてなくて勝ったぞ。